안녕하세요신곡입니다여러분오늘은제가진짜해보고싶었던걸할거예요해보고싶었던거라기보다는먹고싶었던거죠네먹고싶은게아직까지너무나많지만은그래도또먹고싶었던게짠 <웃음> 얼굴도약간넉혔습니다아 망치로써도될만큼의위력을가지고있는이것은바로바로고기입니다닭다리같은거아니면고기뼈채이렇게들고팍뜯어먹잖아요저는그걸해보고싶었어요로망이었죠요리를할것도 아, 아니고그냥간단하게조리를해가지고먹어볼까요홍제칠면조다리하고요이건양념인데요제가임의로한번해봤습니다설탕간장참기름물어설탕참기름간장물 잘넣고이거는고기가좀더윤기나고반지르르하고좀더갈색빛이돌아서맛있게보이려고제가했습니다다음벗겨볼게요와진짜크다먹음직스럽게칼집을 칼집을내주고요만든소스를윗면에다가싹발라주세요칼집을내고180도예열된오븐에저는총20분간구워줄건데요오븐간격으로꺼내서 바바르고굽고바르고고고고과정을반복해줄게요자지금1차로끝냈고요슬집는곳이조금씩벌어지면서향긋한향이이제훈제향이나고있는데요스모키한향이나면서훈제오리보다더냄새가좋은것같아요 이렇게발라주고또5분간굽겠습니다뭔가좀더아름다운비주얼이탄생을했습니다손으로들어볼까요따뜻한데아뜨거운데와아까아까뒷면도이렇게생겼고요여러분이고기크기보이세요진짜이게대박입니다 와이게이부분은담백한소세지맛인것같고밑에는껍질이랑있는데는뭐라고해야되지약간훈제고기인데도오리하고는완전히다릅니다 우와핑크빛고기가안에육의속삭이쫄깃쫄깃부들부들 뒷뼈이런데가좋아요 <목소 리> 그 o u l 씹 y 때나오는뼈보다훨씬큰데요아배불러 <웃음> 지금얼마다먹지도않았고제가한절반정도밖에안먹었는데벌써배불러요제가조금먹는건아닌거다들아시죠그이게배불르단건이게양이그만큼많다는소리고요얘가맛이오리훈제의맛은절대아니고요약간족발하고훈제의중간정도그다음에약간소세지의그런훈연된그런맛도나고요훈스테이크처럼이렇게뜯으면은촥막 딸려나오는막그런걸생각을했는데그런건아니고그냥한입베어물때마다그냥뚝뚝끊깁니다닭다리먹는식감보다는좀더쫄깃해요좀더쫄깃하다 네아에서만나왔던그런뜯어먹는고기를해보고싶어서돈스테이크에이어서이번에는이제칠면조다리를먹어봤는데요영상재밌게보셨나요영상을재밌게보셨다면좋아요구독버튼꼭꼭눌러주시고요이렇게쉽고간단한재료로재밌게만든요리밑에댓글에달아주세요신곡많이구독해주시고다음영상에봐요안녕